因果応報ってやつですかねどうも政治いろいろのまなぶですかつて砂官房長官の記者会見時週刊誌から得たネタをもとに永遠と持論を喋り続け必要に説明責任を果たせと言い続けた東京新聞餅月磯子記者その自らの行いに対する 因果応報ともいえる事事態が起こってしまいまししまままたネットニュース先知の記事を引用します東京新聞の望月磯子記者が2月8日ツイッターを更新週刊誌報道についてと切り出し取材でお借りした資料はすべて返却しており週刊誌にも会社からその旨回答しています遺書はもともとお借りしていません1年半前の 週刊誌報道後、本件は会社対応となり、取材は別の記者が担当しています。ドラマの内容には関与していませんとツイートした。週刊誌報道とは、週刊文春の2月3日発売号に掲載された、森友遺族が悲観するドラマ、新聞記者の悪質改ざん・告発レポートのことだと見られる。ネットフリックスで大ヒットを記録しているドラマ、 新聞記者の制作の内幕を暴露する記事だ。制作の過程で瞑想を極める中で、昨年末、同ドラマのプロデューサーが森友事件の遺族に謝罪をしていたという。新聞記者は、東京新聞の望月磯子記者が執筆した同名著書をもとにしている。当時の安倍首相と妻の昭恵氏の関与も取り沙汰された森友学園国有地売却事件の闇を、 女性記者が追いいかけるというストーリーリ記事によれば、望月氏は森友問題に絡む公文書改ざんを苦に自殺した赤木俊夫さんの遺書を含む資料を借用したものの、一部を返却していないまま遺族との連絡を絶った状態だという。望月氏のツイートは週刊文春の記事を全否定した形だ。ただ過去には文春の記事を否定した当事者が、 かえって文春法には第2弾第3弾の追撃を見舞われてしまい、さらに窮地に陥るケースは少なくない。最近では昨年の総務省幹部の違法接待報道が有名だ。この文春の処法に対して普段は週刊文春大嫌いを公言する橋本徹氏も出演したテレビ番組で次のように絶賛している。 週刊文春のやり口の汚さってお見事ですよ。まず嘘の答弁をさせておいて、そこで証拠を出して崩していくという法廷ドラマを見ているみたいで感動しました。もし、望月氏の言うことが本当であるならば、赤木敏夫さんの妻、赤木雅子さんが嘘をついていることになる。望月氏の反論に文春はどう答えるだろうか。とのことです。 望月記記者者を一躍有名ににしたののは菅官官房長官の記者会見における行為です本来、ジャーナリストというものは、決して憶測や推測で物事を書かず、冷徹なまでに事実のみを追い求め、その事実を民衆に伝えるという役割を担っているものだと私個人的には思っています。誤報を飛ばすというのは、ジャーナリストにとって元来最も恥ずべき行為であり、 何何が何でもも避けるべきものだと思っていますさらに、ジャーナリストたるもの心がけるべきは、取材相手から本音を引き出すことにあり、その手法は様々ではありますが、端的に本質的な質問を投げかけ、取材相手をたくさん喋らせ、その中から事実をつかみ取るという手法が一番効果的なのではないでしょうか。人は多く喋れば喋るほど、言ってはならないことや、 余計なことを言いがちですからね。望月記者の手法は真逆でした。短い記者会見の場において、自分の意見を永遠と話し続け、進行役の方から幾度となく、簡潔にお願いします。質問に移ってくださいと言われ続けても完全に無視。結果、本来であればたくさん喋らせるべきである菅官房長官の回答の方が、 簡潔すぎるほど簡潔であったことが多々ありました。未だに不思議なのですが、持月記者が貴重な記者会見の時間をいたずらに浪費することに、他のメディアの記者たちは何とも思わなかったのでしょうか。仮に私が同業者としてあの場にいたら、とても苦々しく思うと思いますけどね。実際、持月記者は菅官房長官との最後の質問の場で、 答弁書を読み上げるだけでなく、長官自身の言葉で、生の言葉で、事前の質問取りをないものも含めて、しっかりと会見時間をとって答えていただけるのか、その点をお願いいたしますと質問。菅官房長官は即座に、限られた時間の中で、ルールに基づいて記者会見というものを行っております。ですから早く結論を、質問すれば、 それだけ時間が浮くわけでありますと見事に切り返しこのやりとりには前方に座っていた記者たちから笑い声が漏れたと言われていますこの状況を考えると他の記者たちからも餅月記者は疎まれ失笑の対象だったのではないかと想像できますねこのように普通の感覚を持っている人間からすれば餅月記者というのは疎ましい失笑の対象でしかなかったのですが 左翼陣営からは絶大な人気を誇ってていいたと言われています望月記者が原作を書いた映画「新聞記者」も「左翼陣営」に持ち上げられ望月記者はある意味舞い上がったのではないでしょうかもともとただの一新聞記者に過ぎなかったのが左翼陣営からチヤホヤされまくり自分を旧国の英雄か何かと勘違いして傲慢になった結果がこの結末なのではないでしょうか 週刊文集の記事に真っ向から反論し、遺書はもともとお借りしていませんと言い切った望月記者。望月記者が言い切った以上、赤木雅子さんか望月記者がどちらかが確実に嘘をついていることになります。どちらが嘘をついているかはこの際あまり問題ではありません。望月記者は全く気がついていないようですが、実はこれかなり重要なことなんですよね。 もし、望月記者が嘘をついていた場合、この人が今まで書いてきた記事は一気に信憑性を失い、下手をすれば、吉田誠司や上村隆と同じだと言われても仕方ないというところまで行くでしょう。仮に赤木雅子氏の言うことが嘘だった場合、嘘をつくような人の証言を鵜呑みにしていたのかということになり、そもそも森友学園の件を、 事件と呼んでいたこと自体がバカバカしいとなるわけです。どちらに転んでも森友学園の件を事件と言い続けてきた人々こそ信じてはいけない人々だとなるわけです。つまり、どちらが嘘をついていようが森友学園を出しにとって政権批判をしていた人々が全員積んだということになるんですね。こういうことばかり続けているのですから、左派陣営が